はい。えー、CJCC 日本語教師研修会一週目の一回目のビデオです。はい、えー。今日の目標、今週の目標は、はい、三つです。この研修のやり方がわかる。Google スライドを使う意味がわかる。Google スライドの作り方がわかる。はい。この三つが今日の今週の目標です。はい。 でまずこの研修のやり方ですけれどもはい、えー、1番まずビデオを見てくださいビデオの中に課題がありますそして課題を出してくださいでその課題を見ながら私とおしゃべりをしますこれが1つのターンですね1ターンこれが123が2週間 の間にすることです。それを4回します。はい。えー、連絡はテレグラムを使います。課題はパドレットを使う予定です。使います。はい。あと、私と話すときはズームを使います。はい。ね、これは皆さん知っていますかもうね。はい。じゃあ、えー、Google スライドですね。この研修で使う Google スライドについて。 はい、皆さんは使ったことがありますかうんはい Google スライドのいいところ、うん、は一番いいところはいろいろありますけどもオンラインでの共有に向いているというところですですねえー、授業で使うこともできますえっ、ー、と PowerPoint や KeyNoteMac ーーを使っている人は KeyNote ねえー、Windows の人はパワーポイントで授業をすることがあるかもしれませんね、えー。Google スライドもパワーポイントやキーノートと大体同じようなものです。うん、で、えー、っと Google スライドのいいところはそのスライドを学生と共有すると学生が自分で勉強できるんですね。うん、そのスライドを見て、えー ね、学生が自分で勉強できます。でデジタル教科書 の, よ う, のようなものですね。はい。えー、じゃあどういうことかといいますと、はい。じゃあこれは私が、えー、PC で、えー、作った Google スライドです。ちょっと見てみましょう。はい。ね。えっ、ー、と、スライドですよ。これは。えー、ね。スライドを。 ああお久しぶりですりますね。あとと答えを書くこともできます えっ、ー、と、ですから、これは、えっ、ー、と、パワーポイントと同じですよね。スライドの中に音を入れて、入れたり、答えを書いたりします。ね。授業をこれでしますよね。で、このスライドを学生にシェアします。シェアして、学生はスマホを持ってますよね。で、スマホでこのスライドを開きます。そのビデオです。ね。学生が、 ね、スマホですよこれはスマホでこのスライドを開くとはいね開きましたね同じですね PC で作ったものと同じですもちろん音も聞こえます1ああ、お久しぶりですお久しぶりですお元気ですか はい、おかげさまで。はい、ね、PC で作ったものと同じですねですから、ね、授業で使ったスライドを学生にシェアすると学生は何回でも音を聞いたり、ね、できますし自分で勉強することができるんですね。はい、これが、えー、Google スライドの一番いいところだと思います。 ただ、Google スライドの悪いところ。えっ、ー、と、インターネットがないところでは使いにくいです。えっと、使うことはできるんですけれども、ちょっと面倒になります。ね。でも、ね、スマホがある人はみんな、ね、インターネット、最近はどこでも使えますからね。ね、えー。はい。ね、それが悪いところです。はい。ですから、 このビデオでは、ね、Google スライドのを使う意味が分かるというところをやりました。ね、あこのこれもしましたね。この研修のやり方が分かる。はい。ねえー、学生が勉強自分でできるスライドを作ることができるということです。はい。じゃあこのビデオはここまでです。次のビデオに続きます。